見たこともない観察対象を見つけそれがこちらの予想を次々と超えてくるこれが喜びでないなら。 俺は殺せねえ。 わしを動かすのは全てゲッ